お花紙の技法ボリューム感あふれる作品にするために欠かせない包み技をご紹介します包み技には大きく分けて2種類あります1つ目はキャンディー包みですお花紙1 2枚を半分に折り2枚重なるようにします新聞紙など 柔らかい髪を小さく切って丸め手前に置いたらくるくると包んでいきましょう端を親指と人差し指でつまんで向こうから自分の方にねじります反対側も同じようにしますこれでキャンディーの出来上がりですここから玉のような形を作ってみましょう ねじったところに液体のりをつけますつけすぎないように塗り薬を塗るような気持ちで塗りましょう内側に倒してたまにくっつけます反対側も同じようにすると丸い形になりますヘタをつけたらミニトマトに変身です 中身にする紙を細長くして包んでみましょう作り方は先ほどと同じですが細長い形に出来上がりました茶色で筋を入れるとウインナーになりました大きなキャンディー包みはお花紙を2枚重ねて作ります お花紙と同じくらいの大きさの紙を丸めて玉を作り、2枚重ねにしたお花紙で包んだら、両端をねじります。糊を塗って内側に倒せば、大きな玉の出来上がりです。アイスクリームやポテトサラダにできそうですね。2つ目の風呂敷包みも、お花紙を2枚重ねて包むのは同じです。 お花紙の上に丸めた紙をのせ糊をつけながら外から中へと包んでいきます今見えている方が裏側になりますひっくり返して形を整えるとハンバーグのようになりましたお皿の形に合わせたいときなどは段ボールと組み合わせて包みましょう段ボールの上に丸めた紙を貼ったら ひっくり返して二枚ガセネのお花紙の上に置きます。段ボールの端に糊をつけながら、周りから包んでいきます。ひっくり返して形を整えると、ふっくらオムライスの出来上がりです。白で作ってご飯にしてカレールーをかけたり、 オレンジで作った上に、ビリビリの技で作った麺を貼り付けて、大盛りスパゲティにしたりと、いろいろな工夫ができます。包み技で作った大きさや形、色の違う土台を使って、ボリュームたっぷりのご馳走を作りましょう。